震える心が燃える魂の調べいざー なおれ、ゴーゴーさんと桑沢グループでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。